よっ こ, ーこんばんは私のかわいい生徒さんたちうーん DVD ですかいや今回 DVD じゃないんですよいけないねなんかすごい女の人の走り方が<笑>独特だね さてさてさてでもなんでこの人バスタオルなんだろうね風呂場にいたところを襲われたとか<ス>っ<笑>びっくりしたびっくりした出てったかと思ったじゃんもうびっくりした。 マイケルさんテレビに出てるよ有名人やんガチマイケルこっち見とるけどやばいやばいやば い, やばいマイケルを見たら走れって言ってるマイケルさんどこにいんだろうなんだ一回あっ元の場所に戻れって言ってる<笑> 遅っ待ってちょっとょって近い近い近い近い近い近い近いあほいあほいあほいって言うと船長みたい<笑>怒られそうちょっと船長にちょっと髪型が似てる感じもしなくはない ん, なんこれにやったいいマイケルをここにおびき寄せるって 選挙えマイケルをえ、ダメだよ選挙色てないからマイケル来ないよいけるのかこれいやでもワンチャンバスタオル1枚だからな選挙の色気でもマイケル誘い出せるか行くか足出してねえやだマイケル消えないで。 ダメよ巻いてる消えちゃた。このままねこのまま消えたよ。ちょっと待って来るよ来るよ来るよどうするどうする。どうする さんガスで死ぬ人だったのえでもそうだよなまさかのガス爆発あめっちゃ美人この人えー、っちょっと待って え, え嘘えやろ不死身かよ逃げろ逃げろあどうすればいいええ どうしよう何えっマイケルがこれはえっ死んだ e っあいってる殺した彼はまだ生きてるマジ不死身だよやっぱり何どういうことまだ終わってないまだ終わってないあ次は何ファインドザカール 言ってんなあ、<笑>ビビった<笑>。私の声にビビった？お、何？あ、ガチ？ No,